さあさあ、まずはですね、最新情報から見ていきましょうということでこちらでございます。どうぞ。さあ、なんとですね、ワールドツアー上映、鬼滅の刃条件集結、そして刀鍛冶の里編への冒頭ではあ、リサさんのグレンゲ、そして揚げ星を使用した総集編アバンをお届けしますということで、えー、主題歌とともにですね、かまど炭治郎の旅路を振り返っていただき、遊、え、郭、ー、園刀鍛冶の里編をお楽しみいただけると幸いですということで、まあ、こんなことがですね、まあ、こんな情報が今週 発表されたんんででですすすけどもなんとですねそうですよ劇場版のオープニングでえリサさんの「グレンゲ」そして「明け星」が流れますよということが今週決定いたしましたいやマジっすか。 <笑>いや、マジっすかリサさんなんすかって感じなんですけどもお、まだですね、エンディングの主題歌、エンドロールで流れる主題歌は誰なのか、まあ、決定してはいないんですよね。怪しい、怪しいということなんですけども、いや、リサさんがまず来るよということで、いや、非常に嬉しいですね。劇場版でリサさんのグレン劇剣のはマジで嬉しいんですよ<笑>。で、まあ、ここね、リサさんということで、なんか怪しいよね。うん、刀舵の主題歌、まだ決定しないんですけど、まあ、なんか怪しい。 怪しいよねって感じでございますリサさんなんでって感じなんですけどね。で、なんか曲のセンスというか、グレンゲ明け星っていうところもなんかね、ちょっと怪しいなと思うんですけどね。はい。で、そして、まあエンディング主題歌まだ決定しないって言ったんですけど、まあ、残響参加とか流れるのかないや、それとも刀鍛冶の新たなアーティストなのかということなんですけども、その辺もめちゃめちゃ気になってるなということなんですけども、本日はですね、そんなあ主題歌予想やっていきたいなと思っております。刀 カジノ里編のアニメ主題歌予想オープニングエンディングは誰なのかあということで予想していきたいなと思っておりますはいということでもう早速やっていきましょう<音声> さあ、ということで、まずはですね、リサさんやエメさんが、刀鍛冶の主題歌を担当する可能性っていうのはあるのかっていう感じなんですけども、これですね、もちろんありますということで、えなんならこの二人が主題歌担当になる可能性っていうのは一番高いんですよ。はい。で、まあ、個人的にはですね、リサさんの可能性が非常に高いのかなと考えておりましてですね、え鬼滅の刃の公式さんから愛されていますし、まあ、今回の劇場版のオープニングでもリサさんが流れるよということなので、まあ、非常にやっぱり愛されていますよ。 でそしてですねツイッターの方でりささんのちょっと匂おわせツイートなんかもちょっとされていたので、まあ、非常にちょっと刀鍛冶の主題歌担当になる可能性は高いのかなと思っておりますはいということでまありささんえめさん、まあ、来る可能性はあるんですけども、まあ、次に可能性があるのは誰なのかということでちょっと紹介していきたいなと思いますはいということで次に可能性があるのはですねなんと制作会社とつながりのある歌手から来るんじゃないかなと思っておりまして えー、リサさんもエメさんもですね、過去にですね、u f o テーブル作品のフェイトシリーズにて、えー、主題歌を担当していたという過去があったんですよね。ということで、やはり u f o テーブルさん、制作会社とつながりが、まあ、あるアーティストさんが来る可能性が非常に高いのかなと私は考えておりまして、で、まあ、そうなるとですね、えー、一体有名な歌手で u f o テーブルさんとつながりがあるのは誰なのかということで、こちらでございます。どうぞ。 はい、ということで、レオナさん、そして、アオイエイルさん、ミレイさんということなんですけども、まあ、この3人が、まあ、次に可能性が高いんじゃないかなと思っております。はい、ということで、まずはですね、レオナさんから紹介していきましょうということで、こんな感じなんですけども、おレオナさんはですね、非常に若いアーティストさんですね、これから芽が出ていくということで、まあ、鬼滅の刃公式さんが好きそうな、まあ、アーティストなんですけども、なんとですね、アニメシャドウハウスの主題歌を担当されて、 おりますでまあそしてですねえまあ代表曲というかまぁ、あ、ないないっていう曲があるんですけどもまあ、非常にこちらが最高なんでねまぁ、あ、この方を知る上ではぜひ聴いてほしい曲となっておりますはいさあ続いて葵エイルさんということなんですけどもまぁ、あ、こちらの方も非常にやっぱ素晴らしいアーティストさんですよねはいまあ、リサさんと青いエールさんはね本当に昔こうソードアートオンラインっていうねまあ、アニメがあるんですけどもそのちょっと主題歌を担当されていましてやっぱりこの2人だよねみたいな感じでまぁ、あ アニソンアーティストとして、ちょっとこうね、名を馳せた、もう一人の方なんですけども、なんとですね、アニメソードアートオンライン2期の主題歌を担当されておりまして、ファーストテイクのですね、イングナイトかなあイグナイトかなあっていう曲があるんですけども、非常にこちらが最高なんでね、まあ蒼エイルさんまだ知らないよっていう方、まあね、知ってはいるけど曲あんま聞いたことないよっていう方はね、ぜひぜひこのね、ファーストテイク見てみてください。マジで素晴らしいアーティストさんです。本当に心に 響きますということで、えぜひ、青いエイルさんも来てほしいです。さあ、ということで、続いてなんですけども、こちらの方ということで、ミレイさんですね。え、ミレットと書いてね、えミレイって読むんですけども、はい。いや、こちらの方もですね、私はね、本当に目つけてるというか、もう本当に素晴らしいアーティストさんなんですよね。で、まぁ、あ、こないだ、紅白歌合戦にも出場されていましたし、いや、歌唱力がね、半端ないんですよ。うーん、ということでね、まあ、今後、絶対、 大に上ってくるアーティストだなと思ってるんですけども、アニメ王様ランキングの主題歌を担当されておりますね。で、まあそしてですね、まあこのフレアかな、あ、っていう曲があるんですけども、非常に最高ででしてね、まあ他にも最高な曲あるんですけども、まあこの王様ランキングのエンディングのフレアが、まあとにかく最高なんでね、まあ、皆さんぜひぜひ聞いてみてください。まだ未レ知らないよっていう方はね、まあいいんじゃないかなと思います。はい。さあということでまあ続いてなんですけども、最近アニメ主題歌 トレンド歌手まあ、この辺来そうだなっていう方をちょっとピックアップしてみました。どうぞということで、まあ、こんな感じでね。 いやー、まあ、来るでしょ。<笑>ま、この辺はね、ま、ほんと視聴者さんも本当来てほしいなと思ってる歌手なんじゃないでしょうかね。はい、ということで、まあ、一人ずつ紹介していきましょうということで、まずはですね、こちらの方です。どうぞということで、えー、イブくんですね。まあ、イブくんといえばね、まあ、アニメ呪術廻戦で本当に非常に有名なんですけども、まあ、他にもですね、最近僕のヒーローアカデミアだったりとか、まあ、チェーンソーマンなんかでも活躍されておりましてね、ま、あ本当にアニメ主題歌 めめちゃめちゃゃ担当されてますねとということで、本当に来て欲しいでですねうんでまあね、アニメ、呪術改戦の主題歌を担当されている方なんですけども、まあ、開会期間っていうね、まあ、呪術改戦のオープニングですよね。まあ、皆さん聞いたことあると思うんですけども、まあ、非常にこちらの曲が や, やっぱり一番最高かなということで、私は皆さんにこちらの曲もう一度、ちょっと聞いてほしいなと思います。はい。マジで本当イブ君は大好きですね。はい。で、まあ、続いてなんですけども、こちらの方です。どうぞということで、まあ、アドさんです。 ですね、いやー、アドさんはね、ちょっとね、来る可能性やっぱ高いね。最近目が出てきたっていうこともありますし、うん、アドさんね、いや、まあ非常に年齢が若いということで、もうほんと才能の塊なんですよね。で、まあこちらの方はですね、映画ワンピースフィルムレッドの主題歌を担当されておりましてですね、まあ、新時代とか有名なんですけども、まあ、私が一番聴いてほしいのはこちらの曲ですということで、こちら、まあ、トットムジカがね、 ね。まあ1番最高かなと思っておりまして、トットムジカを本当聞いたものはアドさんのね。もう本当に虜になってしまいますよ。ということでぜひ聞いてほしい。トットムジカとなっておりますね。はいで、まあ続いてのアーティストさんなんですけども、こちらでございますね。どうぞということで米津玄師さんですねえ。米津玄師さんもね。いや本当に素晴らしいというか、もうでもこちらの方はね。ちょっと有名すぎるというか。ビッグすぎてちょっとこう。鬼滅の刃というかまあアニメの主題。歌 担当するにはちょっとまあ可能性がちょっと低くなってしまいます。って感じなんですけどもまあでもですね。最近ですと、アニメチェンソーマンの主題歌を担当されていることから、まあ鬼滅の刃に来る可能性も非常に高いんじゃないかなと思っておりますね。ま、ヒーローアカデミアね。僕のヒーローアカデミアのピースサインとかもそうですしね。はい、ということでまあ聞いてほしい曲はこちらでございます。どうぞということでキックバックですね。ま、やっぱりチェーンソーマンのオープニングのあのね。スピード感というかまあ疾走感っていう。のは もう本当に最高でチェンソーマンねこうアニメで見たんですけどもう本当にオープニング毎回毎回最高だったんでキックバックがマジで本当に僕の中では響いてますねうんさあということでまあ続いてのアーティストさんなんですけどもこちらの方ですどうぞということでバンディさんですねいや紅白歌合戦にも出場されておりましたもう本当に歌唱力のある若手ということでまあ22歳ということで大学生なんですけどもねいや大学生で 活躍してる人、マジですごいなということで、ほんと若手が最近ね、結構来てますねということで、まあ、こちらの方なんですけども、アニメ王様ランキングの主題歌を担当されておりますよということで、まあ、これからどんどんアニメの主題歌担当が増えていくんじゃないかなと思っているんですけども、裸の勇者っていうね、まあ、曲があるんですけども、まあ、こちらが非常に最高でして、まあ、皆さんぜひぜひ聴いてほしいですね。もうほんとバンディをねうん、知り尽くす上ではもう 裸の勇者が一番いいぞということで<笑>。一番聴いてほしい曲ですね。はい、ということで、まあ今回はですね、まあ、こんな感じで、まあ、アーティストさん紹介していきましたが、まあ、皆さんは誰が来るでしょうかまあ、私がね、来てほしいアーティストさんはですね、まあ、ミレイさんですかね。 えーミレイさんはね、非常に鬼滅の刃にね、合いそうな気がするんですよ。で、まあ失走感とかで言ったらね、まぁ、あ、ヨネズケンシさんのアップテンポな曲とか、まああとはバンディさんのですね、曲とかは非常にちょっとこう、鬼滅の刃、刀冶の里編に、ちょっとこう、合いそうだなと思ってるんですよ。はーい。いや、ちょっとアドさんの曲とかも聴いてみたいですけどね、シーナ・ゴーさんとの、ちょっとこう、コラボというか、まぁ、あ、アドさんのそういった部分も見てみたいなとも思いますし、いやイブ君 の曲も聞いてみたいですねということでまあ、こんな感じで皆さんのちょっとね予想なんかもコメント欄の方に書いてくれると嬉しいですはいということでまあ皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。うっ